はい、えー、もうね、12月もね下旬というかね、ま、えー、もなく大晦日なんですけど、気温がねぐっと下がってきてね、今朝はね、今朝っていうか、家を出る前はね、5.5 度だったので、まあ、名古屋でもね、えー、本格的にね、ちょっとこう雨が降ったら雪になっちゃうぞっていうね、肌寒いね風になりました、寒いというよりも冷たい感じのね、季節になりました。 はい、えこういう時はね、なかなかね、あのーまあ、防寒用具をね、たくさん備えてね、キャンプに行けばいいんですけど、ちょっとね、えー、どれぐらいの量がいるのか、どれぐらい寒いのか分かんないとね、いっぱい荷物が増えちゃうじゃないですか、それはね、億劫なんで、また今日もポケストスタイルでやっていこうと思います、まあ幸い寒ければね、もうサクッと帰っちゃう、えー、そういう意味ではね、本当にこう気楽にできるという意味でね。 あのー、まあ気楽なデイキャンスタイルということになりますいやーもうこいつはね処分してやるやっぱねすすが出るのはねちょっとね面倒くさいよすっごい寒いのにさすすを洗うっていうね 洗わなくてももいいかもしれないけどんやっぱりね他のものが一緒に入れたものがねすすがついて汚れてしまうし手についたら黒く汚れるしすす、ね、がついたままのクッカーでもいいけど手が黒いままなんか食べるの嫌でしょということでねこいつはこう湯を沸かして飲んで終わりです やっぱりねすすをつけていくカーはねすす専用がいいねもう洗わなくてもいいもんね。 はい、えー、皆さんこんにちはサルです今日はですね気持ちのいい渓流にやってきました、えー、家からねそうですね1時間くらいですかねちょうどかかるんですけどまあ1時間で来れるのでね、えー、そんなにあの遠い場所っていうわけでもなくってで、えー、全然ねここもね人が普段いないところなので、えー、ちょっとねまたいつものようにおいしい甘酒をね いいたただきたいなと思ってやってきましたはい、えー、よかったらね今回も最後までご覧くださいはい、えー、ちなみに今回ですね、えー、とポケットストーブをね1個追加で購入しました、えー、ワークマンですね、えー、ポケットストーブっていうことでまた例によってなんかピントが合いにくいんですけど近づけた方が合うんだねはい、えー、こんなね高木さんのやつワークマンさんの場合ね 299円税込みなのであのダイソーとかキャンドゥーで買うよりもまあ30円ほど安いんですかね、えー、まあ喜ぶほどの差ではないかもしれませんけどそんなところですゴミ袋はこれにかけてクリップハ囲がーるんですかねで閉じておこうと思います 前回ねやってちょっとあの思ったことなんですけど最初にね風が強くないかどうかねでこうこちら側がね自分のいる側が風下になってないかどうかはね確認しといた方がいいですねやっぱりあの一応ねえっと燃やした時のこう風下にいるとねいろんなものが飛んでくる可能性があるんでねそれは確認した方がいいですあとねこんな風にあのちょっとハッチバックっていうのかな車の扉をね後部の扉開けてやってるので えー、すごくねこの扉を閉める向きに風が強いと燃やしている途中でバーンっとなってね思わぬ事故になる可能性もありますのでその辺りはねしっかりとこう判断してまあ、自己責任でねやる必要はあると思いいますはいえー、前回はね木質系の着火剤を使ったんですけどやっぱりねあれ、少し嫌ですね。何が嫌かってやっぱりその灰が飛んでくるしね、えー、すすでクッカーがめちゃくちゃ汚れるしね 汚れること自体別は別に何でもないんですけどその汚れたものを持って帰るときにえ他のものを汚れるのでなんか気を使ったり、まあ、袋に入れたりあるいはうちに帰ってねその洗うというのは余計にちょっとねこの寒いときに嫌だなっていうのもあるしだからね、ねちょっとすすが出るっていうのは今のところね嫌だなっていうのがあってまあ結論としてはねまあ、このパック燃料。 メタノール系です、ね、110円で売ってますけどこれがね今のところは好きだなっていうのはありますねヘキサミンはね悪くないんですけどやっぱね匂いがね好きでもないっていうかやっぱりこう飲んだり食べたりする時には余計な臭いはね発生してほしくないんですよねその食べ物の匂いじゃないものというのがあるので、まあ、そういう意味ではねやっぱりねヘキサミンもねちょっとね NG ですね はい、えー、じゃあねいつものごとく今日もね、えー、またこれをねいただくために来てますんでね美味しい甘酒を熱々で飲んでいきたいと思いますちなみにねポケットストーブのね底のスリットはね空気穴として大事みたいですけど このパック燃料を入れちゃうとね空気穴はどっちにしても塞いでしまいますねベタっとね平らなんでねそこは多分しょうがないですねただそれでもこのパック燃料はね消えないのでまあ問題はねないと思いますはい、えー、また例によってねこの ダイソーのマグを加工したものに、中にね、キャンドゥのね、シェラカップの網を入れてます。で、水をね、200cc ほど入れます。もう慣れた手順なので、このパターンでね、間違いはないと思います。で、えー、大関、この甘酒、まあ、よく振ってからね、開封して、中につけて一緒に加熱してやります。 いいですねいいですね、まあ、このね熱々で飲むのがいいですよ、ね、これもともとね夏用に多分開発されたので冷涼甘酒ってなってま冷、あ、やで飲むことをねおすすめしますみたいなこともね書いてるんですパッケージにただねあの熱くしたらねまずいわけではなくて、えー、私はねもう本当にね熱々にするのが好きですね あ, そうそうあの、質問いただいたんですけど、これでね、えー、入れた水がぐらぐら沸騰するまで湯煎すると、えー、甘酒もね、沸騰した状態になるんじゃないかっていうことなんですけど、それはね、ならないですね。なぜかって私もよく分かってないんですけど、一つはこの瓶がね、むちゃくちゃ肉厚なんです。肉厚。なので、なのでかな、わかんないですけど、その、 水がね、周辺の水が沸騰しているからといって中も沸騰という、ね、同じ温度にはなっていないですね、どうでしょうね、暑、ま、感、あ、と同じですよ、50度よりはいってるのかな、もしかしたらよく分からないですけど、ね、そんなに、まあ、私、猫舌ではないですけど特別、暑いのに強いわけでも私、ないのでその私が普通に飲めてますのでね、まあ、特にこんな寒い場所でね、まあ、12月の末のね、あのー 渓流ちょっと山あいですから、まあ、どれぐらいね寒いか想像つくと思うんですけどこんなところで飲むのはねもう熱々にした方が美味しいし熱々にしてもすぐ冷めちゃうのでねなんか気分的にはねやっぱりこう熱々こう湯気がね立ってるところから取り出して飲むっていうのがね気分ですけどね美味しいなって思いますあもうね湯気が出始めましたね 多分周りが寒いからですよねおそらくそんなにまだあったまってないはずですけどねいきなり湯気が出てるはいすごーくね寒そうですけどねまあこんな時にねこんな場所でね甘酒をいただけるっていうのはね本当にね幸せな気分です ありがたいことにですね私の動画もですね私が思った以上にたくさんの方が見ていただいててちょっと自分が一番びっくりしてるんですけど、はい、ただやっぱり火のね扱いとかね注意しないといけないし、えー、ここ下がねあのコンクリートなんですよなのでね安全なんですけど例えばその落ち葉で、ね、バーッとあったりすると飛んだ火の粉がね燃え移ったりすると本当山火事の危険がありますしねあと、まあ、私の場合ソロで来てねやってるんでね あ, のあれですけど例えば大人数で来てね なんかその場所を占領してしまったりこうはしゃぎしてねえとかいうのはね論外だと思いますのでその辺りはねやっぱりこう大人のねきちんとこう価値観で良識ある判断でねあの周りへの迷惑をかけないように周辺への配慮とかマナーとかいうのはねま あ, ある意味何よりも大事だと思いますのでねそこはあの知っておいてくださいまあねねあ皆さんがねなんななかこういういいいスタイルいいなと思ってね なんかこう参考にしていただけるのはね、私にとってもね嬉しいことなので、それはね、これからもどんどん自分がいいなと思うことをね、公開していこうとは思いますけど、あくまでもね、あのー、ちょっと私のね、想定してない事故が起きたりすることはね、非常に不本意だし、悲しいことですので、ね、そのあたりをね、しっかりと注意をした上でね、やっていただけたらなと思います。 飲んでたんですけど、今はですねもう熱々にしたいのであえてね、この状態ではまだ飲まないです。もっとねグツグツ言うまでは温めたいと思いますなんか気分的にねこの1杯だけをね、飲んで帰りますのでね最高の飲み方がしたいのでそんな風に考えています炎がね、あとわずかで消えそうですけど まだね、ブクブクいう沸騰にはなってないですね固形燃料を足そうと思いますはい、えー、このセリアのギフト缶に入れてるブルーの固形燃料ですねこれはねあの安いしねすぐ火がつくしねメリットいっぱいあるんですデメリットはねポケットストーブの蓋を閉めた時に中に収まらないということですああとねこんな風にねなんか怪しげなビニールでね バックされてるんですけど、時間が経つと自然にね、この揮発するというのかな、メタノール、このアルコールがね、蒸発してしまうというね、ことがあるので、あの密封性のいいところで保管しとかないといけないというふうなところがね、ちょっと弱点ですね。核燃料はね、揮発する心配がないんですけどね、これはちょっと揮発すると思いますよ。 の場合はさ寒いところだとね火がつかないじゃないですかなんかあのー、寒すぎるとねその点こういうアルコール系の燃料はね、あのー、安心ですよねどんなに寒くても一応ちゃんと火がつくのでね湯を沸かすことができるっていう意味ではね本当に安心かと思います、まあ、ススも出ませんしねほんと優秀ですよねこれ日年産が作ってるんですけど 1年3ですねできればですねこのスタンダードなポケットストーブの蓋を通したときに中にぴったりと収まる、できれば四角いね薄っぺらいね、えー、できればパック入りのねちょっとわがままですけど<笑>のねあの固形燃料を作っていただけたらねめちゃくちゃありがたいんですけどね、まあ、そんな風にはいかないですかね採算、まあ、が取れないんですかね。 雑ですいただきますありがとうございます大関さん最高です。 またね、気になる方いたら行ってないので、これはね、あのー、甘酒って書いてますけど、お酒じゃないんです、あの商品名もね、清涼飲料っていうねカテゴリーになってるんですけど、要はね、アルコール分が約 0.4%、だからこれ飲んで運転したからといって、えー、酒気帯び運転でね、違反するとかね、切符切られるということはないです。ただね、ね、え、ア、ー、アルルルルココーーなななのので例えばその体質的に、ね、アルコールが苦手な方なんかは まあ判断力が鈍くなったり眠たくなったりとかいう可能性がねありますのでえそういった方はね絶対にあの自動車の運転なんかはね避けてくださいあとお子様の飲用もねちょっと注意をしてくださいそこだけねはいお願いしますもうね本当満足です今日はね日がねかけてきたのでねそろそろ 暗闇にになりりますので早めに帰りた い, と, 思います、えー、ということで今回もご視聴いただきありがとうございましたこの動画がいいなと思った方はグッドボタンをあとよければチャンネル登録の方もよろしくお願いします